屈の舞姿勢では刺激が強すぎるようです兵法書がご入りよですかな

孫が尊家を全ていた時代度々領土を犯していた三越を討つべく孫作は遠征を決意弟の孫権に戦場の守備を任せ主力を率いて出陣したその際孫作はまだ若く未熟な孫権に護衛をつける寡黙な異常布終隊である

彼の出番は孫作出兵後すぐに訪れることとなった手薄となった戦場に迫り来る大軍の影集隊はただ武を振るい主君のために戦い抜くたとえ己の体が無数の傷で埋め尽くされようとも。

月と一言で申しても俗の聖手段孫賢様は孫策様がいないと不安そうですなもっと堂々としていただきたいものです兄上はお前を私の護衛につけてくれたすまぬ集大。

お前も本当は兄上好きでいたかったろうに い, いえそ、そうかいや、私に気を使っているのだな い, いえその、主体、お前はも、申し上げます三月が城へ侵入した模様敵の猛攻を受け、味方は苦戦しております何今、この城には兵が少ない

防備が手薄なことを見抜かれたか急ぎ三越を撃退する集隊私と共に来てくれるかはい尊賢様兄上の留守中に戦場を奪われてはならぬ集隊共に敵を追い返してくれるだろうか遠礼強狼庫が敵の猛攻にさらされています

強糧は軍備の要強糧庫を守ろう私敵の殲滅を頼めるかあ俺と勝負は引かればない敵勝負俺が負けた。

よし集団、その調子で進むのだ。

くれないだろうか走る<タッ><タッ>

兵糧庫が兵糧庫が敵の手に落ちました助かりましたこれで皆に武器を送れますやはり有望な兄は不在速攻で城の本陣をついていこう敵は兄上の留守を知っていたのか

本をを狙われるるととままずいな<笑>こいつ先ったやつはどうなったくたは返すに、ね、に、ま、たたた手軍が来たのか城に侵入する前に手を打ちたいところだよ<笑>っ俺がいねえ間によくもやりやったな

兄上が戻られたのだ場内の敵を片付けてから援護に向かおう。<ス><ス><ス><ス><ス><ス><ス><ス>

集団私もお前に続くぞ

まれ。

だけではないかすまる私が私が不甲斐ないばかりに尊賢様ご無事で俺の役目を果たしましたケン集大の傷はお前を守った証なんだ兄上

だったらくよくよして謝るより他に言ってやることがあるだろう集大その好きな酒は何だ<笑>全部ですそうかならば

お前のために主演を開こう。これが私からの例だ。<笑>それいい。傷を勲章代わりに披露してやるんだな。<笑>もうすぐリだったら、や<笑>るのに好きなんだから。<笑>

あなたの功績に報いよ

圓家では後継者争いが勃発関東で圓章を破り勢いに乗る曹操はその隙を逃さなかった彼は圓章の子圓丹圓章らが夜霊陽に向け出陣一気に圓家を総統戦とする決戦に向け行き上がる曹操陣営

その中にひときわ涼やかな若者の姿があった酒を愛し女性を愛しそして何よりも戦を愛する男乱世の勧誘曹操が最も高く評価する天才軍師若者の名は角花あざ名を奉公と言った

我らの構成に敵も動き始めたなさてどうしたものか書状の内容は遠尚の息子たちが結託したそんなものでしょうご心配は無用です今にまた兄弟喧嘩が始まりますよ

お主が言うと面倒事もそうは聞こえぬなしかし今日はいい天気ですねこんな日は酒を飲みながら美しい女性と戯れたいものですそれが正直なところが馬長殿もそう思いませんか<笑>なるほど。

バ長殿のは堅物でいらっしゃる。カクカ殿の和カをからかわないでください よ, さよう。採用。それがしには機転はいささか。ハ<笑>ハ違いない。

いささか不真面目には見えるが角のは殿は曹操殿の信頼する軍師我らの準備は整っている命があればいつでも出発しよう先ほどはそれを報告しに<笑>馬長殿は真面目でいらっしゃる貴殿<笑>の軽口に付き合うつもりはない。

各殿のせいで和歌が拗ねちゃったよなだめるの結構大変なのにさお主に任せておけば問題あるまい頼んだぞ角歌ご期待に添えるよう力を尽くしますよその代わり無論勝利の暁には。

奇跡を用意させる勝利の美子もまたうまかろうなさすがは曹操殿分かっていらっしゃる美しい舞姫もぜひお願いしますよフそれはわしも望むところ恩師も分かっておるそろそろ行こうか。

楽しい戦い我ら兄弟の絆は固い、はい、協力すればれなど簡単に追い返せるわその通りだ兄上兄弟で手を取り合い、はい、敵本人を落とそうとエンタンョンの仲介役は次男のエンキ

連携はすぐ学会する。はいはい、私の知略に勝てると思いか。そろそろ上げようか。お

いっそは違うやさそんなその口二度と危険を見ようにしてやる父の仇は取れなかったか<笑>こんなところでついるとエンター様エンション様エンキ様が

曹操軍に撃たたれました曹操軍はそんなに強いのか戦将まずはお前が先に攻め込めなぜ私が先に兄上こそ先に攻めてください、はい、うわ本当に喧嘩始めちゃったよ戦ってるのに何も見えてないみたいねカクカ殿の言う通りになったか

タクカ殿の洞察力には感心したぞうまくいったかな個性に移るならここだ勇気が明るくなった今ここがお前ら護送よ守りを固めろやっぱり来たシェ

狙いは本陣阻止しないとされたいのかさすが各界せいいますかその鋭さときめの意にもような。などうしてそんなにカッコいいんだか俺もやる気全開見てなよ

援軍か助かったぞお前には仮を作ってしまったな父上は兄上より私に目をかけてくださる連家の誇りを汚さぬためにどうか負けはしないそろそろ

あげようか次こそは我が地べかでお前を倒す敵将討ち取った。

されたこの私が無念を抱えて死なねばならんのか天将がやられたのだと<笑>仲たがいなどしたばかりに<笑><笑><笑><笑>このままじゃおやるな

《でも「ブ」で答えればなるまい!》

さすがですな将兵らの士気も高まりましょう<ペー>そろそろ上げようか。

記念の先見の目見事なものだまるで戦者のようだな<笑>一軍士を捕まえて大げさすぎますよまたまたご謙遜を各家殿の思い通りに行かないことなんてないんでしょまさか思い通りに行かないことならいくらだ

だからこそ、楽しいのですよ、うんうん、もっと悠々と楽しんでほしいな戦に限らず、何事もね

ようどこに向かうか決めてくれよそなたの功績にも

孫作と龍君の間には浅からぬ因縁があった演術が健在だった頃孫作は尹術の命を受け露光を攻略その後露光の大使となったのは孫作ではなく劉君であった尹術が死ぬと劉君は尹術の兵力を吸収

ここに至り孫作はその兵力を奪うべく行動を起こす龍君の留守をつき彼の居城勘定を奪取慌てて戻る龍君の大軍を待ち伏せ迎撃戦とした家族や仲間そして新妻大京と共に天下に誘戯するためにだが

孫作の傍らに咲く花は戦場の風を受けかすかに震えていた。

今度は理由大橋、一緒に来てくれよ。千。村坂様、でも心配すんな、大橋。

俺が守ってやる孫作様そういや敵に援軍が来てるらしいな早いとこ出発して終わらせようぜ細<音声>けことは趣味じゃねえんだが行くぜまずは拠点を抑えるぜえみな俺についてこい行<音声>くぜ代表

俺のってねえぜお姉ちゃん

孫さんもっと強くなればあなたという犯人を得たの私なんかでいいのでしょうかでもできること頑張ります

拠点は俺たちが抑えたぜ誰かここに残って敵に備えてくれ孫健の息子などを恐れずにたらす進め我らの力を示すのだ

¿Cómo te lloras?

勢をつけて一気に攻めちゃおうぜ

無事か創作様<笑>ああのありがとうございます悪かったな大凶お前は戦が嫌いだったのにこんなところまで連れてきちまって。

行こうだぜ孫作様ずっとずっと楽しくやっていこうな。

大戦団対するは孫権劉備の即席連合軍連合軍の勝利には兵数を覆す奇策将兵一人一人の気概そして運が必要だった決戦を前に孫権の軍師周勇は妻勝共に留守を言いつける

それは妻を傷つけまいとする夫の愛だが正教は重要曹操軍の奴らはとんでもない大軍だ俺たちに勝ち目なんてあるのか何でも家計を仕掛けるらしいぞだがそれには諸葛亮殿の祈祷が必要だとか今の風向きじゃむしろこっちが危ないだから祈祷で風向きを変えるんだとさ

そんなことができるのさあだが祈祷が成功しなければ俺たちは

量をるやはや動ける敵軍を駐輪せよ

をたしもお姉ちゃんくらし頑張るのか

次第のため何とも厳しいと疑っただ俺が信用したこないのにだけ

東京シューユーさまえとあたしとお姉ちゃんで諸葛亮って人を助けてあげたんだよねえねえシューユさまあたしたち偉い<笑>そうだなおかげで助かったぞしょ

上まで戦場に亡き兄上がいらしたらどんなに心配するか私もう嫌なんです知らないところで大切な人を失うのう ん, <笑>ん私

お姉ちゃんが一緒にいたからだもんお姉ちゃんは、すっごく強いんだから消去ありがとう、お姉ちゃん<笑>最強の姉妹だぜこりゃ、誰も叶わねない<笑>わしもお二人には叶いませんの

どなたの功績に報いよあなたと一緒にいると

ばかりだここはそれが死には誘惑が多すぎるもの。

赤壁の戦いの後漢中に秘宝が届いた清涼の馬刀巨匠に死す曹操暗殺計画に加担した罪を問われ曹操に処断されたのであるこの法を受け馬頭の子にして錦と称えられる猛将馬長は月光

馬頭の義兄弟、寒水と共に挙兵した。馬長軍は怒涛の勢いで同艦に殺到する。復讐、同艦で早々を待ち受ける馬長の胸にある。

気持ちはわかるよ俺だっていろいろ思うことはあるけどもうちょい落ち着こうよそれじゃ勝てるもんも勝てないって父上の敵必ず必ず俺が取ってみせる無論だバチョウ殿バトウは私にとっても義兄弟力をくそうそれは心強い

しかし漢水殿貴殿は曹操と窮地の中ではそのような情は遥か昔に捨てた曹操は今はただ憎むべき馬頭の敵よ漢水殿そうだなすまぬすまらぬことを言ったようだいざ行かん目指すは曹操の首のみ本日

それがしかし、はい、や正面からついても敵は崩れまい私が奇襲部隊を引き曹操軍をか乱しようそれなら敵の目をこっちに引きつけなきゃ領袖自慢の騎馬隊で砦を攻撃しようよ

関水殿と曹操は昔からのお友達2人は裏で繋がってるって噂もある実際冠水殿がどうなのかは知らないけど敵は仲間割れを狙っていくるかもしれないよないや覚悟しやがれひとひねりにしてやるぜや

がれしひとひねりにしてやるぜ

敵の軍師核を発見寛水様のもとへ向かっている模様です2人が接触したら噂に尾ひれがつくよう寛水殿追い詰められて本当に寝返るかもねどうなんなんだそもそもはこっちにくっつけたよ

高き部を持つ翔と見える。<笑>

願おうあんたの陣屋から初段が出

かからら届いいいたものらしいじゃな所の一つで疑われる気も必要だろう早々殿にくくだりたくなるだろうさっきもどうして私を裏切り者にする気がするこうなってはどうこうするようなお

に投降そのまま我が軍の本陣へ進軍しているのよ、はい、あああ曹操の策にはまっちゃったよ悲しいけど漢水殿も倒すしかないね卑劣な曹操で、はい、やつの首だけは俺が取る全軍と進め早、はいさ、はい、あ、はい、俺と勝負だ

まっすぐのワ俺をやる気にさせるのがお上手

に さ, らされています